赤赤松？赤松でです。すちょっと今ここね。これね人町の赤松人町、結構模様がいいのついてますけど、はい、ちょっとこれ軸へ変えてみようかなと思う今吹き流し帳にこういう形で、うんまあ、横にここちょっとこう縮めた形でこの模様が見えるような、はい、なるほど。で頭をちょっと返してくるこのぐらいはどうかなと思うんでそれでやってみましょう、うん、分人を吹き流しにうん。ちょっと葉っぱ整理しますはい。 よっぽど、あの、からずりラップがつるんですから。うん、赤は、この時期針金かけます。うん、どうせ。赤松って、うん、なんか夏って話もあるじゃないですか。夏。針金かけが。これ冬だよ。<笑>冬、冬。昼間さんは、六月とか。九、うん、<笑>月やったか、この間やってたよね、顔が剥げちゃう、ね。なるほど。こう冬だとね、ポキって折れるんだよ。そうそうそうそう。乾燥しちゃってるんですよね。 曲げただ、ね、これまだ大丈夫だけど、うんうん、もうちょっとさすとねサクイっていうかサクイ粘りがないのうんそうそうそうサクイっていうそしてこうやって曲げていくとプ、うん、キって折れちゃうん、ね、なるほどそれが黒との違いですよね、うん、だけど今大丈夫だから、うん、だまだやまかると、うん、本当の真冬にあるとちょっと注意した方がいいってことですだいたい、ね、あのやってるのでいよ。 まあまあやっても大丈夫だと思いますけどね、うん、不安だったら一回この枝見た方がいいからああ、ま、どこまで曲がってもらえるかと もっとこれ若い木だから結構粘りがあるけど古い木になるとねポキってくるから そ,、ね、それが黒松マの違いですコヨとかねはいはいだから赤をやる人はちょっと注意した方がいいですね、うん、そこはねひるさん何月が一番いいって言ってました六月ですけど六月夏大丈夫で す, か話ますか、ね、大丈夫で す, 夫ですいやこういうなんか そ, それぞれのあれがあった方がいいかなっていう。はいはい、昼間さんは六月です多分本当に厳しいやつの話だと思います。うん 先は進んでおりました松それだから、ね、そうでなるほどじゃあだし戻しちゃダメだ、ね、なるほど。戻だと <笑>顔がみんななくっっっちゃうからななるほどだからポキッと折れててやばい言たそこれで折れたらやっぱり時期が時期が。 <笑><笑>悪かったなって反省しなくちゃいけないでもちょっと折れるぐらいは大丈夫ですもんね、うん、半分ぐらいっても大丈夫なんで、うん、半分でも大げさだけどさちょっとピッとき、うん、ちょっと手元が見えないか分かんないけど、うん、<笑>知らないね 一個ずつ曲げてます。うん、はいそうそう。細かくやってね、うん。結構畳んでますよ ね, たたんでるね、うん。ちょっといい、うん、いい感じだな、これ。いい感じですか。わ<笑>かんないけど、で、さげるか。 にままれましたねこれ、はい、ちょっと。 とそうそうそうと吹き流しだと思っっっっったたたんですけど、<笑>結構畳まれて半外に今半外になななちちゃった<笑><っ>た<笑>クセじゃゃじ い, <笑>いつも<笑>いつも畳んでるから。 先端だけ下のやつに塗っちゃうから。 で針が長く終わった。あここ外れちゃった。もうちょっと模様つけてきますね。はい、今これ見ると、大体あのー、枝の配り方っていうのはここがね三十度ぐらい頭の方へこう向かってこのぐらい締めてやるんですよ、ね。このぐらいの角度で。うん、ここもまだ角度はもういですよね。特にこここの角度こう締めてやらないと。ちょっと開きすぎちゃ。開きすぎて。この 出方ね、うん、この角度は三十度ぐらいです<笑>普通こう一回締めてからこう逃がしていくあんまり締めると凍れちゃうから。枝がでも小白だから枝が上に三十度か下に三十度かみたいなこれはあの小白だからこうじゃないですよこうこういう角度下へ下がるんだ下へ下がってるってことか造器はこうだそうですね、うん、造造上のこれ造形だったら。 糸栗とかあの栗とか何かだったらクエこういう作り方これは松だからこうこっちということです、うん、自然の木見るとわかります高松も、ね、みんな下の方が下がってるで上の方へっくり下がってちょっと上向いてくる、はい、そういう作り方すればいいですねさつきなんか特にね枝があって下げた、うん、あれは造形じゃないですもんね作り方、うん、そうですね。吹き流ししただけ<笑>吹き流しって最初言ってたと思うんですけどね<笑> <笑>吹き流しが<笑>、はい、あのちょっと半顕外調になってきたんできた吹き流しじゃなく な, くなって、ね、もっと縮めていって、はい、もうちょっとね、半顕外調に行きましょ う, う, しょう結構作ってるうちにするのはよくあるんでね、うん、正面が裏面と逆になったりするのもあるし、ね、半顕外調で行きますあ、ちょっと怪しい先生あ、これで挟んじゃった、うん クッと締めたいなそうですねはい。ちょっと来たのねあ来ましたねちょっとだけ割れましたけど大丈夫だね、うん、これいい子だった思いのほかいい気になりそうでワクワクしますよ、うん、これちょっとさがったら縮めただけで軸にかわっちゃったのね、うんうん、ここにも入れようかこっちのとこだから ミキの足元から一つも今バカ、うん、バカがないじゃないですか、うん。バカっていうのはあの直線がないってことですね。うんうんうん、なんですごくね面白い木になりそうでワクワクしてます。あまりだと黒松見たくなっちゃうからね。うん、うね<笑><笑>これ優しさがなくなっちゃう。優しさがちょっとないですけど。あ海や公園の木になると優しいからなく、ね、赤松の話しない。あうんなくはないですからね。赤松のこういう木も。うん 天節っぽい気になってきた。<笑> これあんまりこうガっと締めちゃうとさう、ね、葉っぱが長いからね、うん、これ伸びてきたらカッコ悪くなっちゃう ね, うねあんまりきついものじゃな い, のじゃないでこう狭いものじゃなくて、うん、結構いいじゃい、うんこれちょっと思うことがここここ 見, 見えた方がいいのかなって思っちゃうんですけどここ何上げるここあげる、うん、まあそれ植え付けでもいいかもしれないですで上げてみるか上げてみますかちょちょっとちょっとですねなんか本当に あ, あ、あげたほうがいいな。ね、うん、あげたでいい、ね、もうちょっと行くかそ。そこがね、ぐちゃってなってない方が赤松っぽいかなっていう。うん、そう、やっぱり、こう、空間が、長い空間があったほうがいいよね。そうですね。うん。ちょっと無理だな。うん、れしいとこか。食わるかないよ、これ。いいですよ。結構いいんじゃない。 こ, このぐらいにしましょうこれうん赤松らしくないとね今芽がね下向いてますけどこれ上がってくるんで黒松赤松なら芽起こししなくても上上がってくる 上, 上がってきますね、うん、こういう下に向いてる枝って結構ね下の方はちょっと弱くなる、ね、弱くなるから、はい、あの少し葉っぱ減らしちゃった上の方ですね、うん ここがちょっと枯れちゃわないか心配だけど、うん、この辺がちょっとね弱いもん、うん、こういうところが影になっちゃうん、うん、日が当たるようにして少し上の方を減らしてやってもいいと思 う, う、ねうん。ただ樹形としてはめちゃめちゃ結構樹勢がいいじゃない面白い木になってましたね、うん、分かるかなこのバカのない感じこやっぱりダラダラってこう流れてるよりいくらか締まりがあった方がいいじゃないかな、うん こっち向きもいいですね。こっちもいいよ。ね、え裏も手なしか。どうですか以上、赤松ね。<笑>今後はこれどうしてきますか。今後。うん、植え替えは。植え替えは、これ春だね、あの四月ぐらいにやって、でも、これ八分、これでいいと思う。 そうですね。うん変わる必要はないだから植え替えはこれ必要ないと思うよ今まだ、うんうん、水通ると思うからじゃああと培養がうまくできて夏に目切りができればいいかなそうですね、うん、こういう赤松って結構枯らしちゃうんですよ僕結構っていうか一歩ですけど松が赤松だと特にね、うん、夏の目切りの時期のタイミングであれをへたすと枯れちゃうからねそうそうから早めにやった方がいいのかなってう、うん、早めの方がいいと思う、うん 思いましたねもう遅いとね芽が出てこないから後から出た芽が枯れちゃうんです、ね、そう枯れちゃう伸びないでねそうそうそうだからちょっと赤松、うん、これこういうのは早めにやった方がいいのかなとか終わりぐらいでいいんじゃないかなってね、うん、早めの方がいいと思 う, そ, うです、まあ、そんなところで、はい、こんな感じで出来上がりました以上はいありがとうございました、はい、この角度もいいですねうん正面だいや本当 ど, どっからも見れる感じうん、うん、どっちからも見えるんだよ ありがとうございます、はい